運河の森より参りました東京理科大学良さこい総難部と申します大乗り子一同精一杯踊らさせていただきますのでお手拍子お足拍子お恥ずかしい方はお心拍子のほどよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは参ります 天才に立つその説な。 あんか、世界をどんどんどんどんどんどんどん東京リカレーウ2019そして天ささあ 頂転の果てに踊りで天才 さ, さあ行くぞ。私たちアドール。 稲妻たちは止まらないさ鳴とと子までを聖としは、やのしあかれし ほど美しくその節は雷鳴と共にはっ見てくださったお客さんに最大限の感謝を込めてありがとうございましたありがとうございましたはっ理科大撤収